いわゆる楽し時間がたっぷ過ぎてしまうのです今日は、マイキメ最初のオリジナル曲のジュリという曲をリミックして頂いてまいりましたいつもは旗2本なんですけども急遽、赤い旗が1本をえました旗師のばあちゃんが2日で仕上げたそうです今日まで誰もメンバーどんな旗か知りませんでした頑張ってやってもらえると思いますでは、よろしくお願いします y e a h